では次のアルゴリズムは選択相当、セレクション相当というアルゴリズムなんですけども、えー、今度は、えー、どこまで整列が終わったかとはな多分なん何か印が必要なので、えー、この印をこいま、えー、まだこの手前までしか整列は終わったんですから、まだできてないですね。でセレクション相当はですね、えー、ここから最後までの間で一番小さいものを探すというのは基本になります。 その一番小さい要素最大、最小値がいくつかというのは、今まで学んだことでやってますね。それで、順番に見ていって、最小値は12。この12を先頭に置きたいわけです、この場所に置きたいんですけど、この27を置く場所は消しちゃうわけにいかないですから、ないと困るんですが、これはこの12の元あった場所に置けばいいわけですから、これを入れ替えればいいね。 そうすると、一番小さいあたりはもここに来ましたから、ここまでは終わってます。次にさて、今度はここから最後までの間で一番小さいあたりを探すんですけども、それは19だね。なので、たまたま同じ場所にありますが、これとこれを交換してここに置く。これは別に問題。さて、終わったので、次へ行きます。今度はここからここまでで一番小さいあたりを探すんですが、それはこの2四ですね。 なので、こことここを、まあ、取り替えます。どうで、また、えー、じゃ一番小さい値は、えー、こ, えこういうところを取り替えます。次はこれ。で、こっち側も小さい目から順番に取ってゃうので、並び終わった。だから、ここから向こうや。この中で一番小さいのは26ですから、26と27を入れ替えます。 で、次行く。で、一番小さな27ですから27と 34, 入、えー、から34とを入れ替えます。で、今度は、この中で一番小さな34ですから34と35を入れ替えます。なので、一番小さな35と37を入れ替えます。今度は、こっころの一番小さな36ですから、36と36を入れ替える。まあ、変わらないわけですね。 で、えー、最後の1個は、えー、この一番小さいのは37ですから、これを変わらない。それで、えー、全部並び終わった、えー。これが選択相当、セレクション相当のアルゴリズムです。次は選択相当のアルゴリズムを見てみましょう。セレクション相当へ、入れている単純に選択法ですそうすると、えー、i を0から a. レングス回しにまで変化させながら繰り返しこの a. レングス回しにま で, でね、えー A.0x711、最後の1個になったら、えー、その1個は最後まで残ってたもんですから、もうこれ以上選ぶ必要はないので、A.0x71、ね、今、ね。そして、えー、A の I 番目から後ろの中で、一番小さい要素が何番かという番号を求めてきて、それを K に入れます。これが一番小さいもののある場所が分かって、それを K に入れます。 そしたらば、この i 番と k 番を、えー、入れ替えると、えー、正しい場所に置かれます。これを順番に端から全部やれば終わるわけですね。この方がだいぶ簡単な感じがします。ず、え、れ、ー、見ると、まずここから始めるんですけども、この配列全体で一番小さな順位だったら、この順位と最初の糸を入れ替える。そしたらここはもう終わりましたね。 今度は次に、じゃあ、えー、その残りのな、の一番小さいところを見つけて入れ替わる。この場合は13が同じ場所ですから、同じ場所を入れ替えても、まあ私は変わらない。次は13まで終わったんで、今度は残りのものの中からまた一番小さいものの場所を見つけて、えー、入れ替わる。これを繰り返していくと、一番最後まで来ると、あと残り1個になったら残りは残ったものですから、一番大きいでね。えー、これでできているわけです。 で、演習一なんですけども、ええー、先ほどのバブルソートはルビーのプログラムをお見せしましたけども、ええー、今度は単純選択をセレクションソートはですね、えー、プログラムを皆様が作っていただくっていうのが演習になってます、えー。そのためにはまず基本的な材料としてはね、配列 A の I 番目から J 番目の範囲の中で、一番小さいものが入っているのは何番の位置かという番号を返すメソッド、 あれ、無にレンジ、A, I, J を作成してください。配列 A の I 番から J 番の中で、一番小さい要素の番号は何番かというのを返す、ね。でしたら、例えば、5番から8番までの中に、例えば、こう、2、1、6、4とかあったら、一番小さいのはこれですから、この番号、これは6番だね。この6番という番号を返す。 このメソッド、アレイミニレンジをまず書いてください。で、それができたら、今度はスワップはさっきお見せしましたけど、スワップとアレイミニレンジを二重に使ながら、先ほどのアルゴリウムで整列するセレクションソートを書くことができます。セレクションソートの疑似コードはさっき見せましたから、あれをそのままルビューにすればできるはずです。やってみてください。